日が立つののは早いもので次で最後の曲となってしまいました元号も変わり新たな時代へと羽ばたく希望を持ち皆さんも一緒に盛り上がりましょうということで最後にお送りいたします曲は「あっぱれ八王子」ですこの曲ではなんと皆さんにも掛け声でご参加いただきます八王子を代表する「僕らの八王子」と「太陽踊り」 そして私たちのおはカッポレデぶたをメドレーにした作品ですお楽しみください本日は私のつかない司会にお付き合いいただきましてありがとうございましたそれではこの先は我らが歌のお兄さんツッチーにマイクをバトンタッチし掛け声の練習へと参りましょうツッチーよろしく OK それでは前にあるこちらのパネルをご覧くださいこのパネルに合わせて掛け声の練習をしていきたいと思いますまずはイエーイです会場の皆さんぜひ大きな声でお願いします練習しますいきますよ321イエーイありがとうございますでは次に行きましょう次はフー 今ちょっと部員の方が声が大きいので会場の皆さんもっともっと盛り上がっていきましょういきますよ321ありがとうございますそれでは最後に「は」です今度は手なんかもつけちゃいましょういきますよ321はいありがとうございますそれではあっぱれ八王子いってみよう こののコンサートを最後大通りで盛り上げてくださいました八王子学園八王子高等学校吹奏楽部の皆さんに今一度盛大な拍手をお送りくださいそれではここで主催者を代表いたしまして銀座柳まつり実行副委員長田島美智とよりご挨拶させていただきます